腹筋って実は、うつ伏せで行うだけで簡単に効くんです。普通腹筋っていうのは、上を向いた状態で体を動かします。人によっては、体が起こせれない。首が疲れてしまう。腰が痛くなる。腹筋効いた感じがしない。そういったことが起きてしまいます。そこで今回、うつ伏せでお尻を持ち上げるだけ。それだけで簡単に腹筋に効きます。たったの30秒、一緒にやってみてください。 はいさんこんにちは、タートルです。今回、うつ伏せでお尻上げるだけの腹筋メニューということで、たった30秒でお腹にしっかり効かすことができるので、一緒に真似してやってみてもらえたらと思います。たったの30秒なんですが、今回、 中級者方向けにですね、3セット一緒に頑張ってみましょう。1セット目っていうのは、やはりあまり筋肉を使わないように体力温存してしまうので、2セット3セット行うことでしっかり腹筋に効かすことができます。ですが、これは1セットでも本当に効きます。うつ伏せで動画を見ながら一緒にやりましょう。それでは紹介します。まず、うつ伏せで寝ます。スマートフォンは 顔の前に置いてもらって、このままで、うつ伏せで寝るんですが、肘の位置が肩の下ではなく、普通に前に出してください。この状態で、足を閉じて、膝をついたまま、お尻を、お尻をぐっと上げます。高く、くっ、くっ、今のお尻を上げることで、状態を起こす感じと同じように、腹筋が使えてます。 そして、上半身と下半身で引き寄せ合う感じでお尻を持ち上げるので腹筋に負荷が加わります。これを30秒間一緒にやってください。できれば、息を吐きながらお尻を上げて5秒ぐらい吐き続けてゆっくり戻ります。もし辛い方はお尻を上げる、下ろす、上げる、下ろすといった感じでもいいです。これをやっていけば腹筋必ず効いてきますんで、上体をこうやって起こす。 腹筋難しいよって方はこれをしてください。それでは30秒間頑張っていきましょう。ペースは任せます。迷う方は真似しながらやってください。それではいきます。腰をしっかり丸めてお尻を上げます。スタート。こういう感じです。グッ。グッ。お尻しっかり背負いた。強い方はこういう感じ。お尻上げてキープ。 しっかりね腹筋を効かす感じでだんだん息出てきますから OK さあ2セット目いきましょうお腹の疲れが取れないうちにいきますスタートグッとお腹をね使ってください 押 し, たい方はね、しっかり丸めてお尻を締めてください徐々にねお尻が変なフォームになるのでしっかりお尻を締めて OK さあラストお腹がだいぶあったかいと思いますこのまま腹筋効かしていきましょういきますスタート ラストですしっかりお尻閉めて頑張って効いてきた OK! 聞いたお疲れ様でした体がねなかなか起こせれないっていう方は今回のうつ伏せからららの腹筋やってみてみもらえたらと思いますこのパターンとしては膝をつけずに体をキープもしくは膝をついてお腹を持ち上げた状態でキープそういったやり方もおすすめですただ普通に腹筋を鍛えたいよって方はですね今みたいに上げたり下げたりっていうのを繰り返すと腹筋鍛えられますでお腹が疲れててくるとどうしても 腰が反れてしまったり、上半身に力が入りすぎてしまったりするんで、そこは何度かやっていくとコツがつかめてきます。使ってる筋肉以外はできるだけリラックスするっていう意識をしてみてください。なかなかお腹に効かす意識っていうのは難しい方は、お腹以外に力を入れない意識というのを心がけてやってもらえたら、しっかり腹筋にね、意識が向いて効きやすくなりますんで、今回のうつ伏せ腹筋3セット、腹筋鍛えたいよ、寝たまま体起こせれないよっていう方はね、 何度もやってみてください。頑張ってやってみた方、よかったらグッドボタンや感想をコメントで教えてください。腹筋効いたよとか効かなかったよとかいろいろあると思いますんで、そこはアドバイスさせてもらいますんでコメントください。各種 SNS やってますんで、よかったら説明欄からリンク見てもらってフォローもしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。